As with every installment in the series, Kojima populated Snake Eater with a colorful cast of characters. While the early appearance of the treacherous revolver ocelot was sure to please fans, no character played a more pivotal part in Jack's story than his mentor, the boss. This mysterious woman warrior symbolized one of Snake Eater's most essential themes maternity. これまで不正のドラマばっかりを作ってきましたのでここで母性のドラマを作ってみようかなということで今回はその父親じゃなくて母親としての存在で、えー、なので、えー、ザボスは女性というようなことになりました It's through this mother-son relationship that Snake Eater's narrative shifts from a straightforward 60s style spy caper into an intricate tale of love, loyalty And the call of the mission. But defining the unusual relationship between Jack and the boss would prove to be a challenge. So, the Snake's father, the father, the father, the father, the I father, e the father, e the father. o t h e one to of make the snake's face. is big part 出したまま、要はその母乳をあげる母親のようにそういうイメージで出したまま戦うというそういう設定でしたね。えー、最初の時は、えー、この胸のところに、えー、蛇の入れ組があって銃を打つとこう入れますよね。で入れる、えー、胸を見た人がまあ、その蛇が笑ってるってい う, ようなですね。そういう。 感じでその笑う蛇を見たやつは必ず死んでしまうみたいなそ伝説があるというかそういう設定でした。